性別思い込みあるある。丸二。うええー。<笑>男のくせに泣くなよ。ちょっと待って。なぜそう思うの？男は強い？心も傷つかない？ 泣いていいのは女の子だけ泣くのはカッコ悪いことそれって思い込みじゃない泣きたい気持ちに性別は関係ない悲しい気持ちや辛い気持ちを出すの OK 出していこう 悲しい気持ちや辛い気持ちを我慢するのは強さじゃない辛いときは辛いと言っていいんだよちゃんと自分の気持ちの面倒を見てあげてね助けを呼ぶことやしんどいっていうことは弱いことなんかじゃない。 一人で我慢せず話を聞いてくれる人を探そうね誰かが泣いてたらどうしたのか聞いてあげてね困った時はお互い様聞いてもらうとちょっと楽になるよつまり誰でも泣いて OK 泣いたらすっきりするよ